16回犬山陶芸祭のご開催誠におめでとうございます本日明日と2日間お祭りに来てくださる全てのお客様に楽しんでいただけるよう我々神楽一同も全力でお祭りを楽しんでいきたいと思います今年度の作品は一緒に踊ってくれる仲間たちお祭りを見てくださるお客様お祭りを作ってくださる全ての方々に感謝し踊りを奉納するという思いを込めまして

コンセプトをおかぐタイトルをカムクラといたしております終わり班7大班主徳川宗春公が築き上げた江戸頃名古屋の文化を礎に我々かぐらが紡ぐ新しいかぐらをどうぞお楽しみください精一杯心を込めて演舞を披露いたしますご声援よろしくお願いします

終わりを照らす新しきしるべ

I'm <laughs> ready.

どりたくさんのご声援をいただきましてありがとうございました。